皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年3月5日。数年ぶりに超便利ツールの福引きで1等が当たりました。これで300万ゴールドくらい節約できました。これが1等の商品、仕草シ書ア ワ, ワワです。他の仕草と組み合わせることができるのがとてもいいですね。 今週の達人クエストで、ようやくパラディンの新しい必殺宝珠が出ました。そして、タイガークロウの神髄とかいう新しい宝珠も拾っていました。これはつまり、バージョン 6.4 の新マップを攻略中に戦ったモンスターから一発積もっていたってことですね。そんな感じで、バージョン 6.4 のストーリーを少しずつ進めていますが、新たな新事実が次から次へと登場してびっくりさせられています。これってポケットモンスターのモンスターボールみたいですね。 キースドラゴンが出たからダースドラゴンも出るんじゃないかと思っていましたが、ようやく登場されました。新しい宝珠とも関係していることが判明したので、今後たくさん戦うことになりそうです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。